ここにね、COVID-19 のね、抗原検査キットがあるわけですよ。これがマニュアルです。ここにね、サンプルを読んできたらして15分待つと、この縞模様というか線が現れると。で、このパターンだったらポジティブ、つまり陽性ですね。で、こういうことになってしまったわけです。まあ、本当だったらね、今日11月17日、今頃ね、東京交差に行って、で、ね、もう解放同盟関係者い っ, っぱい集まって、こう、 傍聴券を引いたりとかそういうことをやってる頃ですよ。で、15時から、えー、口頭弁論っていうことになってたんだけども、中止になってしまいました。取り消しっていうことですね。で、日曜日にね、ちょっとこう、熱が出て寝込んで、で、まあ、気分ちょっと良くなってきたんで、いや、でも一応念のためっていうことで、これね、えー、自治体からもらったこれあったんで、ちょっと試しにやってみたらこれ出ちゃって、いや、これまずいなっていうことになって、 で、あの、神奈川県のね、あの、LINE でね、なんかそういう相談というか、できるんですよ。相談って言ってもなんか自動応答ですよ。そしたらね、ちょっと前だったら、この抗原検査が出ても必ずそのコロナとは限らないから、PCR 検査やって、医者の診断やってっていうのがあったみたいなんだけど、今そうじゃないんですねね。もうこれ、症状が出てて、抗原検査でこれ、陽性だったら、もうもう即、もう即ね、 あの、自宅隔離だそうなんですよ。もう、もう、もう診断、これで診断ですよ。だから僕、このね、写真撮って、あの、ラインで送って、もう今、神奈川県の感染者にカウントされました。そしてですね、で、これね、分かったのがもう夕方だったんで、もう裁判所にも連絡できなくて、で、次の日の朝一番に裁判所に電話したらですね、 あの、抗原検査やったらね、もう出ちゃったんですよって要請があって言ったら、ちょっと裁判官と相談しますって言って、で、しばらくしたら裁判所から電話かかってきて、もう期日取り消しにしますっていうことでしたね。まあ、さすがにね、さすがにその裁判も裁判ですからね、あの、結構ね、年配の人はいっぱい来るわけです。解放同盟の裁判なんで。で、そこにね、僕は、まあ、出ろって言われてたって、 言われたとしてもですよ。いや、出ていいよっていうふうになりますよ。こんな要請出てるのに、そんなね、年取った人がいっぱい来るような頃に。っていうことで、さすがにね、取り消しになりました。ということでですね。まあ、それはしょうがないです。まあ、そのうちね、えー、次の期日が、あの、決められると思うんで、その時にまた改めて、えー、の裁判ということになるわけです。で、これね、 こういうものをなんかやってるみたいな、みたいなんですよ。被差別部落をさらす動画を YouTube は削除して、えー、ちょっと待って、6708人が賛同しました。結構多いですね。7500人にもう少しで達します。えー、YouTube 上では被差別部落以下部落を撮影してさらす動画が多数見られます。 ブラックの地名や人名、個人の家や車、墓石や地図までが晒されておりとかって書いてあるんだけども、誰ですかねそんなひどいことをするのは。まあ、それは冗談でね。うん。まあ、YouTube ね。あまあ、僕以外にもね、そういうブラック系 の, そのチャンネルも増えてきましたね。うん。で、このチェンジオルグ、こ、こんだけ集まるのはなぜかっていうと、えー、今ね、 ブラック解放研究第55回全国集会。今じゃないですね。昨日までですね、えー。米子市でやってたんですね。鳥取の米子でやってたんです。そこで呼びかけたそうなんですね。で、そこで全国集会で2500人にアピールでしょう。で、こういうね、あの、労働組合とか、あの、市民団体なんかっていうのはね、大体ね、この署名っていうのは、一人、 三、えー、筆っていうのは相場なんですよ。ちょっと昔ならね、一人5でしたよ。ノルマが。で、まあ当然ね、それは、あの、自分の家族の名前とか書いてですね、それで水増しするわけですよ。で、2500人で、それでかけるさんだから、7500は行くわけですよね。だから、うん、6708余裕ですね。もっと、もしかしたらね、1万とか行くんじゃないですか、これ。うん いやー、なんていうのが、このチェンジオルグっていうサイトっていうのはね、まあこれはどっちかっていうと、 左翼系なサイトですよ。左翼っていうのかなんて、なんていうのがリベラルっていうのか、キラキラ系っていうのか、なんかよく言われるのがね、なんかあの、LGBT 万歳みたいな、なんかそういう感じの署名だったら、そのね、あの、まあ、できるんだけども、なんかそのアンチになるとなんか消されたりするらしいんですよ。なんか反 LGBT はやっちゃダメみたいな、まあ、明らかにちょっと思想的に偏ってるような、そういうサイトなんですけども、はい、なんかいわゆるなんか保守系 まあそういう系統のなんか署名を立ち上げてなんか集まってくるとなんか消されるっていうようなまサイトなんでまあこれで集めることでまあ何かしらその意味があるのかっていうとまあそれはあれですあの朝日新聞だのなんかそういうところがねこういうねサイトで集まってますよっていうふうにしてその取り上げられ っていうことですね。メディアに取り上げられやすくなるっていうことですね。だから、ここで署名集めたから、なんかその、行政なんかに申し入れしてくれると聞いてくれるかっていうと、そういうものでもないんです。でもなんか、こういうことがね、されるようになるっていうと、なんか考え深いものがありますよね。なんか、ね、よくあの、ネトウヨっていう言葉があるじゃないですかね。なんか一昔前、まあ、大体もう2000年代初めの頃、やっぱネットといえば、この、保守系 まあ言ってみりゃ右翼系のそういう活動っていう。まあ右翼系っていうかね、まあ反韓ですね。反韓国の活動っていうのがあの2002年のワールドカップの頃からもう ね、変な形で盛り上がっちゃって、で、そういうので、えー、ネトウヨって言われるようになったんだけども、なんか今もう完全になんかもうネト作用になってますよね。なんかこう、こう、集団でこう工作するのはなんかどっちかっても今、右翼よりも完全に左翼になっちゃってますよね。なんかネトウヨとネト作用がなんかもう完全に逆転してて、あんまし右翼関係っていうのはあんましに今、ネットで盛り上がらないっていうか、その、 なんか、保守っていうか、右翼系ってあんまこの、あからさまの工作ってしないですからね。やっぱり、その、なんていうか自由主義なんで、この、何か知らない人為的にこう介入しようっていうのは、この、ちょっとこう、左翼的な考えですよね。で、YouTuber 削除して、YouTube 削除するかどうかわかんないんですよ。うん。あの、YouTube に関してはね、やっぱ不思議なのは、 左翼系の動画って伸びないんですよね、YouTube だと。で、保守系まあ、ガッチガチのね、あっからさまに右翼っていうような動画もまた伸びないんだけども、でもどっちかっていうとね、やっぱり YouTube で伸びる動画っていうのは、アンチ左翼だったり、まあ、保守関係の動画ですよね。で、ただ、その、Twitter なんかはね、ちょっと前までは、この左翼は偉い盛り上がる。 だとか言われてますねあれやっぱり人為的にそういう風にやってたんですね。で、YouTube は保守系が盛り上がるっていうのはやっぱ YouTube ってね、結構陰謀論系とかね、あとあの工作っていうのは厳しいんですよ。あの、なんか集団で工作やってたりするとアカウントバンされて、されたりするし、あとちょっと陰謀論めいたことをね、あの書き込んでるとそういうのもね、バンされちゃったりするんです、YouTube って。だから、 YouTube は、その、なんか人為的な工作はやりにくいから、なんか最悪系が伸びないんじゃないかっていう、なんか僕そういう感じがしてるんですよね。で、そういう保守系の動画っていうのは、あんまりその、元々でそんな、あからさまな工作ってやんないから、その保守系のね、その、チャンネルとかいうのは、だから保守系は伸びるっていう、僕そういうことなんじゃないかな、と思ってるんですよ。うん。 多分ね、これね、1万人ぐらい行くんじゃないかな。でも、まあ、だから、だからこれをやったからどうなのかなと思うんですよね。これ、要はメールアドレスの数だけあれば、これね、えー、これ数増やせるわけだから、まあ多分、一人、三、えー、一人三人ぐらいでね、一人三回ぐらいで、そうぐらいでやってるんじゃないかなと思います。で、このブラック解放全国集会、これどういう集会かっていうとね、 僕もね、あの、出てみたことあるんです。で、解放同盟のね、関係者の人からもちょっとね、内情っていうのは聞いたことあるんですよ。まあ、言ってみればね、これお金集めなんですよ。本当に。で、2500人にアピールってあるでしょ。これ2500人っていうのもほとんど動員ですからね。えー、全国各地の自治体関係、あとはまあ、解放同盟関係ね。あとは、あのー、 えー、企業関係。まあ、いわゆる、その、解放同盟に球団されたり、あの、致命相関買ってたような企業の担当者ですよ。そういうのが動員されてくるわけです。で、こういう市民運動なんかにね、日東が出てるとか言うと怒られたりするんだけども、これはもう隠してないから、ほんと日東出てますからね。だって、公務員とか、あと会社員なんかはもう、 あの、出張扱いで来るわけだから、まあ、それは給料出るしね、有給で来るわけだし、で、その出張旅費とかに人も出るわけですよ、ちゃんと。で、その会場で払う資料代。 これも、まあ、何千円かですね。なんかね、フィールドワークだったりだとか、分科会とかあるんで、多分、あの、人によって金額違うと思うんだけども、まあ、何千円か払うんですよ。結構な、結構なっていうか、まあ、何万円とかじゃないけども、まあ、そこそこの金額僕、払ったような覚えありますよ。で、それでかける2500円でしょ。だから少なく見積もってもね、そら、何百万円いたしたら、あの、1000万円ちょっとぐらいのお金が、ここで集金されるわけ ですでその解放同盟関係でねこれに来る人たちっていうのも多分ほとんどは自分のお金で来てないと思いますよ。うん、あこれは別に推測で言ってるわけじゃなくて実際そういう実態があるわけで例えばあの鳥取県なんかでその、まあ、どこそこのね部落 の, あの支部長なんかこういう。 大会に出るっていう風になったらその役場からその人権啓発費用っていう形でその旅費とかねそういうのが出るわけですよで、そしてここに出て資料代払ってで元は税金だったものがこれが解放同盟の独自収入になるんですねで、まあ、もちろんね会場を使うわけだからいろいろ準備したりだとか会場代っていうのもそれは解放同盟かかるんだけどもでもねその僕はねその解放同盟の関係の人に聞いて たことがあるんですよこれあの、この、ヨナゴじゃなくて、シガの話なんだけども、その会長費なんかにしても、その減免されたりだとか、やっぱその、開催地の自治体の補助なんかが出たりするわけだから、発揮しって解放同盟が別にそんな資料代だのそんな集めなくてもやれるよって言ってたんですよ。だから、その浮いた分のお金はもう丸々そら解放同盟の収入だって だから元は税金だったり、まあそれはね、公務員の人が動員されてきたんだったら、まあそれも税金ですよね。で、あとは、あの、企業の関係者だったら、それはまあその企業のお金なんだけども、そういうのがもうみんな、あの、解放同盟の収入に化けるわけです。まあそういうことを今もやってて、で、まあそういうところで、なんか多分1人3、一人三、三つぐらいのノルマで、 多分こうやってね、やったっていうことなんでしょうね。まあ、1万ぐらいいくんじゃないですか。まあ、それが集まったからなんか、どうっていう気もするんだけども。まあ、こういうことをやらざるを得ないっていうのは、僕逆に言えばね、YouTube にね、裁判で仮処分して通らなかったんじゃないですかね。だって、全国部落調査をね、裁判所の仮処分でね、発揮にできるんだったら、YouTube も、じゃあ、 もうこれもねあの、消させたらいいじゃないですか。裁判所にね、訴えて YouTube に対して仮処分かけて。だけどこれ YouTube で消されてないっていうのは多分仮処分通らなかったんじゃないですかね。じゃないかと僕は思います。あの、仮処分ってね、通らなかったら通知されないし、まあ、通ったとしても、あの、別にその YouTube のチャンネルを解説し、てる人じゃなくてその YouTube 側に来るんでね、その通知は。だから、 解放同盟側がその法的措置やったのかどうかっていうのもわかんないんだけど、でもこういうことをやってるっていうことは多分ね、裁判所に訴えてもね、通らなかったんじゃないかというふうに僕は予想しますね。ということでね、今日はこんなのがあるっていうのと、まああと、これのお話ですが。 ちなみにね、えー、っと、20日まで、えー、自宅隔離です。今日17日でしょ。だからね、まあ、20日までは、まあ、ただ、ひたすら自宅でいろいろできることをやろうかと思います。ということでね、まあ、それが明けたら、まあ、本格的にね、またあの、動画編集してブラック担保をやろうと思いますので、しばらくはね、この、えー、自宅から撮影して報告ということになります。ということで、今回、あの、えー、ご覧いただきましてありがとうございました。